さて、メインはないですけど、メインはどうしたんですかそれについてなんですけれども、唐突ですが、今、ここで読んだ、表の機能、ゲットとプットで使いますけれども、と、メインやその二つ関数は別のファイルになる。なぜかというと、テーブルの機能っていうのは様々なプログラムで使えますね。ですから、テーブルの機能と、メインプログラム、ある特別な特定のプログラムとは分けたいと。と で、そこ で, ですね、メインと今作った、そのテーブルにアったで、共通に呼び出したり定義したりしてるのは、テーブルプットとテーブルゲットだけです。そこで、ヘッドファイルテーブルテいうのに、ブールテーブルプットチャーホスケイントビー。だから、テーブルプットのプロトタイプ宣言。それから、テーブルゲットチャーフケースはイントを書く。これもテーブルゲットのプロトタイプ宣言。 プレートタイプティングとは何かというとね、関数定義の先頭部分、まあ、このみんなの手前までを持ってきて、それをセミクロン、変えたもの。そして、うん、これをファイルに入れておきます。だから、チャット、テーブルに入れてこの、この2行だけが入っています。で、メインからは、これをインクルードします。 これまで様々なインクルードを使っていましたけども、ダブルコートを使ったインクルードというのは、現在位置、カレントディレクトにあるのテーブル定義を取り込むというインクルードなので、まあ、これを取り込みます。で、これを取り込んでいれば、どういうふうなパラメータを受け取った、どういう値を返す関数なのか、わ、まあ、かりますから型チェックはできまそういう情報を提供するのが、もともとプレートタイプ言語の役割で、インクルードもそれを取り込むためにやるわけです。 では、メインのプログラムとほしいテーブルテストっても、スタンダードアウト、ストリングとスタンダードルブとスタンダードリーブは取りますが、テーブルテストリテーも受け取ります。い ー, キーを入力用のゲットよりは、まあ、ここに入れたとしてですね。で、ビート、ビーンというのは、その入力用のバッファーです。で、バルは、その、まあ、読み込む値を。で、無限ループで、えー、プリントで、キーを入力してください。えー もし、終わりだったらば、ったらリターン。さて、そこで、ゲット L で B1 の100バイト分まで、えー、読み込む。で、読み込まない場合、または、取、え、ら、ー、レンが0の場合っていうのは、えー、も う, う、リターンだけをしたとか、もうファイルの終わりとかいうことなので、その場合はもう、リターンなのでメインは終わります、えー。そうじゃない場合は、今度は、 バルを定義するので、バルを読み込みますが、ただし、検索したい場合はマイナス1を入力すそこで、今度は B2 に読み込んで、バルは A2I で取ります。なんでスキャンオフないかというと、スキャンオフとゲット L は混ぜたらダメというのは前回ありましたね。なので、ゲット L で読んで、えー、その A2I で取ります。さて、バルがマイナス1だったらば、でなけゃったらば、 そのバルの値をテーブルプットでその b キーの示すキーに書き込む。そうじゃなかったらテーブルのえ何とかという値は1でしょというふうに取り出してきた値を表示します。ちの。これはそうですね。じゃあ、GCC のテーブルテスト。 それから、テーブル、え、やってみる。この2つの C ファイルを一緒に GC します。今度はだから、テーブルの尊敬がこっちので定義。テーブルとメインはこっちになる。それを一緒に組む。テーブルテエッジはどうかというと、テーブルエッこれインクルードがあるですから、それで取り込まれるので、ここで指定する必要はないです。コンパイルするとできましたね。じゃあ。 これも動く例がなってますけども。うん、じゃあ、くのは、ま、西で、えで、今度はくのを検索すると、くの西ですね。じゃあ、今度は、えー、伊藤。で、えーまあそうすると、まだ伊藤は入ってませんから、まだないですよ。じゃあ、今度は伊藤。 18にします。で、えー、糸を。と、糸はじゃあ、糸を15にします。15に変わます。まあ、そういうふうにして、ただリターンをすると終わる、えー。こういうふうにして、えー、テーブルから、テーブルの値を取りしたり、テーブルに検索をしたりすることができると。 まあ、こういう例題になっています。では、演習さんですけれども、この例題をそのまま打ち込んで動かします。で、で動いたら、まあ、変更するんですけれども、A、登録できる値を整数1個から別のものにして例えば、整数2個登録しましたか、文字列登録しましたか、こういうふうにしてみよう。B、今は表には追加と書き換えができませんが、 削除する機能をつけてください。まあ、いろんな方法がありますけど、考えとってください。C はね、表の中身を全部まとめて表示する。この機能そのものはテーブルに当てて C の中にもう能が来てるんで、メインからそれを呼び出すようにしといいですよどうやって呼び出すかとかは自分で気持ちいいです。例えば、プログラムが終わる直前に全部見せますとか、そういうことでもいいです。で、ではその他は面白いと思う機能をつけてください。